今現在私はいるところはですねバンコクにありますスワンナブーム国際空港に来ております今回の動画の内容なんですけども両替っていうことで一番換金率が良くて一番お得な、ね、両替はどれなのかということをね検証しようと思って今回この動画を作ってみようと思います今回検証するのはですね今 後ろにありますスワナプーム国際空港の中にある両替所一番安い両替所ですねそれが一つですそしてもう一つなんですけどももう一つはこのスワノプーム国際空港の中にある ATM でキャッシングですねお金を借りるとそれが二つ目になりますそして三つ目はですねバンコクの中心街市街地ですねのところにある両替所日本円1万円を払って 両をするとこれが3つ目でこの3箇所をね見ましてどれが一番 はい、お得なのかということをね検証していこうと思っておりますこの後ろにある3つのスーパーリッチカシコン銀行そしてハッピーリッチさんですねここはね前回の動画でねご紹介したんですけども私はねこのハッピーリッチさんで両替をしましてはいこちらがですね両替のレシートになるんですけども1万円を出しまして2540バーツ両替という形になりましたこれはねすでに前回の動画でやってしまったので処理はしてしまったので1万円 1万円だと2540バーツ両替するということになりますスワンナプーム国際空港の一番安い両替所は9月15日現在ですと2540バーツになりますそしてお次は2個目なんですけどもここのスワンナプーム国際空港の中にあるね ATM をやってキャッシングをねやっていこうと思いますここのキャッシングはですねクレジットカードを使う形を取るので最終的な結果はね1ヶ月後の形でクレジットカード会社の方からですね が出てくるので結果はねこのタイから日本に帰った後にですねそこで確認しようと思いますとりあえずねキャッシングやっていこうと思います今回使うねカードなんですけども台湾の方でもね使ったこの d カードゴールドピザカードですねこちらでキャッシングをしていこうかなとはい思いますクレジットカードの中ではねセリナカードがね一番ねお得であるということなんですけども私はねこの D カードゴールドをよく使っているのでこれを使ってはいキャッシング して日本に戻って明細が出てきたらねそこらへんがどうなってるのかっていうのを確認しようかなと思いますそれではねキャッシングしていこうと思いますそれではね atm でキャッシングの方してみようと思いますキャッシングする機会はね、えー、こちらですねはいこちらでキャッシングしていきます で、相性番号を打ちますで日本語に変えますで引き出しいくらにしますかとはい、金額を指定でクレジットカード 金金額額ここで金額を入れます今ね、為替の方が1バーツ 0.26 という形になってますので、2600バーツでやっていこうかなと思うんですけども、はい、そうすると2600と入れまして、次へと。 そうするとね、金額二千六百バーツを借りると、手数料が二百二十円かかりますと。はい、書いてあります。お取引続けますかと、はい。はい、出てきました。はい。で、これは。の。カードが出てくるので、取ります。 はいこれがねお金を借りた、はい、2600バーツになります、はい、ちゃんと出てきてますねでこちらがレシートになりましてちゃんと2600バーツ借りましたよアクセスピー使用した手数料で220バーツかかりますという形でビザクレジットで、はい、使用しましたよとお金をキャッシングしたいことになります改めまして 使用した atm の機械はこちらになります、はいこれでねキャッシングの現地での撮影した映像はね以上となります最後のね明細トータルでどのぐらいねかかったのかというのは日本の方にね戻ってから説明したいと思います はいバンコクの中心街の方に来ました今私がいるところはですね MRT シーロム駅 BTS のサラデン駅ですね近くに谷屋通り日本人街通りがあるところなんですけどそこからねちょっと5分ぐらい歩いたところに今来ております 今ねこちら側にあるのはね中心街まあここのシーロム近辺で両替のね監禁率がいいね両替、はい、とそれをね、えー、ご紹介したいと思いますバンコクのシーロムでね両替の監禁率がいいところはこちらになります x 1になりますはいこちらねインターネット上で両替の換金率がいいランキングというところのページがサイトがあるのでそれはねあの概要欄の方にリンク貼っておきますけどもここの X1 さんはい両替の換金率がいいね場所になります今回もね1万円を両替という形でここをしたらね何バーツになるのかはい両替していきたいと思いますそれでは両替の方行ってきます はい、X1 さんで両替してきました1万円両替しましたらねこちらに書いてますね j p y ジャパン円で1万円と。 はい、そして下に 0.2576 なので2576バーツになりますね空港の方でハッピーリッチさんの方でやった時は2540バーツでしてここの X1 さんに来たら36バーツ高いという形で両替になりましたなのでバンコクのね市街地のところで両替所のいいところに行けばね空港の方よりもこちらの方がいいという形になっておりますここ以外ののねねバンコク市街地の方にもです、ね 障害所たくさんあるので場所によってはね空港よりもね両替が金密が悪いというところもあると思うんですけどここいいところ来ますとそれね空港よりは良かったという結果となりますそれではね ATM の絡みのやつもありますのでそれも含めてという話はですね日本の方に帰ってからですねはいご紹介していきたいなとはい思っておりますそれではねバンコク中心街の両替の状況のはいレビューでしたはい以上となります。 はい日本の方にね戻ってきまして D カードの方ですねはい明細が出てきましたのでこちらの方をねご紹介していこうと思います利用したのは2022年9月15日で海外キャッシュサービスということで右の方いきますと1バーツ 3.9569 円という形になってます 現実価額は2600バーツを借りましたということで換算レートでかけますとお支払い金額は1万と287円となります私が使った D カードゴールドでキャッシングをしますと年率 18% ということになりますのでご返済期間が26日間の計算で130円という形で利息がついておりますそして一番下の方にですね ATM 利用手数料ということ で, 海外キャッシングで で1万円以上を使いますとこの d カードゴールドは220円の d カードゴールド利用手数料ということでかかってしまいますので atm キャッシングをしますとねこの220円と130円がかかってしまうということになりますこの2つの費用を抑えたいのであればクレジット会社に早めに返金をする atm 利用手数料の方はセディナーカードであれば無料が可能ですのでセディナーカードを使う 形をとってくださいちなみにアユタヤ銀行への利用手数料が ATM の表示の画面で220バーツと表記しておったんですけどもこちらはかかりませんでしたはいまとめとなりますこちらのね表を見ていただきますともうご覧の通りでバンコク市街地の X1 さんの方がね2576バーツ。 1バーツあたり 3.88 一番ねこちら市街地の方がメリットがねとても高いということになります一番悪いのはね麻生区駅で ATM でキャッシングをしたこちらの方がね2527バーツです1バーツあたりで 3.96 円ということになってましてこれに利子130円と D カード利用手数料220円合計350円がね追加でかかってしまうということで ATM はねタイでキャッシングを そうすると一番ね悪いという結果となりましたしかしですね最大価格差で言うと 1万円の場合だと49バーツ、日本円にすると191円ですので、そんな大きな価格差ではないので、まあ私個人的にはね、その日のスケジュール前後とかね、そこら辺を見て、借りる場所を選定するという形で、まあ選んだ方がいいのではないかと、はい、思います。以上でね、今回の動画は終了となります。 今回の動画がね、参考になったと思いましたら、グッドボタン、高評価よろしくお願いいたします。それではね、またタイ動が続きますので、次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバイ